Oh, they put him in Vietnam. <gasps> That was so close, man. Ah, New Honjin, you're a freelancer. You're a freelancer. You're a f r e e This This freelancer. This guy. He's got a Jojo, Jojo picture. ジョジョで僕、ジョジョがあまり見なくてでも、でもネタは知ってる。<笑>ネタはよく知ってる。I don't really watch JoJo, but I like, I really like the jokes and the memes and everything. I know them. The World! というのね。<笑>あ、あ, あ、これは難しい。ブリッジブリッジ。 ブリッジ。橋。橋橋。お、大阪では橋。そしてもう、橋橋ですでも。どっちなんですか大阪では。そして東京では橋とか、橋。ね。あ、じゃ、違う。棒<笑>として日本を選んだんだ。はい、ここはスペイン。じゃあ、スペインで行こう。はい。おはははは Don't ask me why I know this, cause I thought I saw the desert and you know, I okay, this might be Spain. I don't know why, I just knew it, you know.